おはようございますえっ、ー、と、おはようございます。えっ、ー、と、今日は4月じゃない、3月25日の、えっ、ー、と、もう何曜日だかわからない、あ、水曜日だ。今日は水曜日かな。今日水曜日になります。えっ、ー、と、自粛生活2日目 で朝は目覚ましをかけないでぐーっすり眠ることができました。で「朝一の素朴な疑問「えー、とこ の, あのステインホームしなきゃいけない1ヶ月の間毎日お化粧いや日焼け止めを塗くならないで生活したら肌は綺麗になるのか説。 ね、できたら正直何にもつけたくないっていうのが本心って感じですちょっと肌をお休みさせたいなうんやっぱちょっとくっさ飲んでからじゃないと一日が始まらないなじんちゃんと電話で俺話してビデオなんか撮ってたからお湯を。 ししましたあっちい。<笑>あつい こちらはターメリックです、えー、と私はお酒を、ね、飲むので肝機能の改善のために飲んでいます。こちらも、えーとね、抗酸化こちらも強い抗酸化作用があると思うのでスムージーに入れています。味がね、ちょっと癖があるので好き嫌いがある人はいると思うのでお好みでという感じです。 アシュワガンダなんですけれども、えー、と昔からストレスの緩和あと抗酸化免疫力を高める、えー、と効果があるとされています私も実際にこのアシュワガンダを取ってから、えー、と生理中の PMS が緩和されたように思います こちらの、えー、とコラーゲンなんですけど、えー、とコラーゲン、えー、と飲んでもあんまり意味ない説もあるんですけど私は一応気休めにとってますで1スクープで、えー、とプロテインが 9g2 スクープで、えー、と 18g 入ってるので、えー、とこれでプロテイン取れるかなと若干気持ちだけでもプロテインを取ろうかなと思ってます